はい。それでは、ドラムの黒田です、えー。今回は、えー、ボーカルのもんまさんに来ていただきました。もんまるいさんです。こんにちは。よろしくお願いします。ますうちでもセミナーいろいろやってもらったりしてますが、はい。はいえー、まあ今東京でね、活動してて、えー、どういう活動が今多いですか 今はです、ねまあ、ちょっとコロナ禍ということもありまして、うん、演奏がまあちょっと少なくなってはいるんですけれども、うん、基本的には、えー、ライブハウスとか、うん、そういったジャズのお店とか、うんま、イベントとかの大きいところとかの、うん、生演奏とあとは、うん、インストラクター業ですね、うんうんうん、そういうのがまあ一応主にはなっています。うん、ボ, イボイトレが結構多いでも、うんあボイ そうですね、ボイトレと、あとはもう、もちろんその楽曲を作りさせるための、ボーカルトレーニングですね。うん、はい、ね, ね,、まあねうん、うん、そういったもの。こっちもあります。そうですね。はい。で、この間、初、初共演でしたね。はい、ありがとうございました。ーまた YouTube た、ねめ。めっちゃ楽しかったね。<笑>はい。まあでも、あの、そのうちに YouTube に上げたいと思いますが、多分、はい、今月来月中ぐらいに、えー、一緒にやったやつを上げたいと思いますが、うん、やっぱあの、ブラジルの、 あの、マルセロ君っていうのが入ると、すごいね、あの、普通の、いつもやってる曲が全然違って聞こえる。違う。違う。<笑>もう、いきなりブラジルの風。ね<笑>あれはちょっとずるいね。あ<笑>いは。い, いですよね、うん。もう、最高でした、うん。まあ、ずるいって言っても、すごい努力してるだろうね、彼の場合はね。ね う, うんもう。ものすごくそれが伝わるから、うん。で、なんか、うん、おごりもないし、全然、その、なんかそれがもう音楽に出てる感じがするよね、すごい。 音にね、愛がありました ね, ね。はい。もう、もう、ギター大好きみたいなね。あの、音楽大好きな<笑>ああいうのが、いいですね。はい、うん。ジャズを始めたきっかけっていうのは、もともとは、えっ、ー、と、ロック系、ロックポップス系だったんでしょそうですね。あの、ロックポップス系の、箱版って言われる、その、うん、お店で雇われて、ボーカリストとして、うんうん、えー、まず最初、 キャリアが始まったんですけど、うん、そこのオーナーがジャズベーシストだったんですよ、うん、地元の。あ、オーナーがね。ええー。はい。で、自分でもその、ジャズ弾けるお店を欲しいっていうので、うん、私が入店してから1年後ぐらいにもう一店舗できたんですよ、うん。で、シフトで必要になったんですね、実は最初は、うん。だからさ、私はちょっとこう、ちょっと斜め、 上な感じの入り方をしてるかもしれないです。うん、ジャズとの出会いは。なるほど。うん、最初は全然わかんなかったです。だから、どの曲が何なのかとか。だかジャズってどの曲も似てるもんね。なんか。<笑>もう似てるし、えー、気づいたら曲終わってて。ーはーはーはーはー何がソロで何がテーマかもわかんないし、ーはーはーなんなら曲が変わってたこともわかんなかったですああ。曲が変わってたこと知らないった<笑>、まあ。随分長い曲だなって思いた。 ああ、ああ、もうキ変わってもうキー変わってるし、みたいなでた。そうそうまあでもそういうのあるジャズとかも、俺も、最初もともとフュージョン、ポップスの人だったんで、うん、だから、思いっきりロック、フュージョンでやっていこうと思ったら、うん、大学ジャズ兼だからジャズちょっとやってたけど、はいうん、でもなんか、そのジャズ、んーっていうふうに、やっぱりこう、どれを聞いても同じような感じだし、うん、なんかその、面白いとあんま最初思えなくて、うんうん でも、分かってしまうと、すごいシンプルだし、めっちゃ面白い。うん、そうなんですよね。ここがやっぱ魅力っちゃ魅力だし、あの、うん、こう、はまってしまうポイントだけど、はい。で、その、ジャズに、あ、これ、やっぱりジャズすげえいいな、やりたいって思ったきっかけは何ですかいや、やっぱりその仕組み、その、あ、ね、仕組みね。うん、じゃあ、一枚ペラで、あの譜面で、後からし、うん、知るわけじゃないですか。うん、これでずーっと、 インストだと例えばね、10分も十五分もやったりすることもあったりして、うんうん、え、何それっていう興味から、うん、あ、じゃちょっといろいろ聞いてみたいなってやっぱり思いました。うんうん、ジャズボーカルだ、うん、ヒーローとかいるえっ、ー、と、私はもう最初名前も知らなかったので、うん、もうとにかく至る人を聞きまくり、うん、でその中で新田も門があ、 やっぱり強烈すぎて。うん、なるほどね。い ろ, いろんな意味で強烈すぎて、で、やっぱりすごいずっと長く、私の中のこうね、うあのヒ、ヒロインというか、ヒロインというか、はい。そういう風になるよね。うん。なんかそういう人がーンって、俺はベニー・グリーンっていうピ ア, ピアニストだったけど、なんかその、はい、ええー、時に小沼洋介っていうギタリストがいてね、でそれ、その子の最初のジャズバンドの他ドラマーなんだけど、はい。で、彼は、なんか、 まあ、今でもすごいちゃんと活、すごいね、大きいホールとかで活動してる人ですが、お塩孝太郎さんってギタリストがいるんですけど、はいうん、彼の俺ら、ちょっと次の世代なんですよ。同じ学、うんうん、同じ専門学校にいたんで、うん、で、彼もすごいこう、ヘリテージジャズギターコンテストで優勝したりとかしてて、うん、で、一緒にバンド組んだりしてたんだけど、その時にこう、えー、一緒だったピアニストがもうベニーグリーンっていうのが大好きで、キメがいっぱいある。 はい、アートブレイキーのね、最後のピアニストだから、うん、そのアルバムを聴いてから、あこれはもうジャズはすっげー面白いと思って、うんうん、そのコピーバンドばっかりやってたから、えーうん、面白かったかな。そう、なんかやっぱりこう、パッとこう、ああ、これジャズって面白いと思う。でも、まあ今はそんなにはないけど、わからないジャズもやっぱ多かったかな。えー、こ, このジャズはわかるけど、これはよくわかんないみたいな、やっぱ多かった。うん はいまあ、今でもあったりする、するけどね。うん、あれですね。オーカル以外だと、デクスター・ゴードン聴いて、初めて号泣しましたね。うん あ, えっと、あれ号泣するって、まあ、歌だからね、あの人は本当に。のもうもう最高でした。うん、<笑>なんかあの、独特のあの、なんかこう、とつとつとした音色で、淡々と歌っていく感じが、はいうん。もう、なんだろう、クールというか、うん、なんだろうこう、悟り、悟りのような、うん。<笑><笑> 感じで、初めてでしたね、うん、その、歌の入っていないもので、泣いた。う強烈な印象を受けたっていうのは、私はデクスター・ウォードンが最初でした、ね。すごいね。デクスターのさ、えっ、ー、と、ボディソウルの、はい、まあちょっとコルト・レン・チェンジが入ってるみたいなやつの、あの、曲が、アレンジがあるんですが、あれの何コースか、6コーラス分のソロに全部、うん、カート・エニングが歌詞つけてのしてる ああ、それ知ってます、私も。うん。あれめちゃすごいよね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃかっこいいですよ。うん。娘への愛みたいな感じのね、うんはい、歌詞がついあれ、徳ちゃんと一緒にライブで何回かやったことがある。ああ、本当ですか、うん、すごい。徳さん歌ったんだうそう。徳、全部暗記してきて、頑張って素晴らしい、かっこいい。<笑>でもさすがに、ちょっとうろ覚えだから歌詞カード見ていいとか言って<笑>。<笑>で、あの、歌詞を、えっ、ー、と、あれの歌詞を全部、あの、訳したの。 うん、で、役を、その、ラブリーの壁に、プロジェクターで映し出して、ああ、素敵ですね。で、うん、それ一枚ずつ生徒にめくらせて、やって演奏したんだけど、はい、すごいこう、だからこう、元の曲に対して、この、プラスアルファでこんだけついてて、みたいな。うん、歌詞出されたら間違えれんじゃんとか言いながらやったんだけあですよね。で、歌詞の役も二人で、なんかこう、 日本語で、要は、感覚では理解してるけど、結局日本語で分かりやすくってやると、で、二人で、なんか、喫茶店行って、半日ぐらいかけて訳したかな。で、で、ここはどういう意味で言ってるのか分かんないからって言って、カートイリングで電話して。えぇ、すごーい。そう。特ちゃん仲いいから、あの、国際電話でちょっと聞くわとか言って、訳したやつがあるけど。やっぱり、デクスーはやっぱ、ボーカリア感じ取るものがあるもんな、やっぱり。 もうん、もう、なんか、衝撃的でした。もんジャズの、ジャノチもそんな大したわかんない時に聴いてるんだけど、うんうん、やっぱり、刺さってきたですかね、うんうん、なんか、その、若かりし、時でも。うー、んうんうん。まあでも、それは感受性高いと思うよ、全然。<笑>うん。俺も、その、デクスター俺最初はあんまわかんなかった。俺やっぱりこう、リズム、デクスターってリズムが、 今ではわかるけど、このリズムに対してゆっくり歌いすぎちゃうん。て、はい、で、ねはいうん、かなり大きい、ね。大きい、大きく歌う。あれがだから、フュージョンやってた俺からすると、ただずれてるみたいしか思えなくて。あなるほど。フュージョンってかっちり縦で合わせていくんで、うんうんうん、そういう面白さっていうやつが好きだったから、うん、その、なんか意味もわからず後ろにずれてるんで、で意味もわからずじゃないんだけど、その時はその、<笑>そういう風にしか見れなかったね。うんうん ああでも そ, れそれは素晴らしいですね。やっぱりジャズの洗礼受けましたね、それはね。ね受けました。ね、えー、でも、あの、その頃は、あの、ポップスで、その、その美貌で、しかも、20代で、<笑>しかも、あれでしょなんか、なんかこう、こん シ, ョこんショーパン、<笑>ショーパン履いて、そのうもう、北海道でブイブイ言わせてたわけですよね。すきので。<笑>人生狂わされた人いっぱい作ったんで。<笑> 何をおっしゃいますか<笑>、えー、じゃあ、その、まあ、音楽、音楽に入って、その音楽業界人生最大、最大って言ってもでもいっぱいあるんだけど、しくじりって何ですかねえーえー、何があるかな最大のしくじり。しくじりしかなかったですけね。ど、まあ、ね、あんまり成功、うん、なんか、成功、これぐらいで、 これがしくじりみたいなのが多いから、俺も。うん、そう、なんか、結局、なんか、足して引いて、うん、結局、そう、ゼロに戻って、まあまあ、OK かな、みたいな感じなので、小さいトラブルがいっぱい積み重なって、ま、う、あ、ん、今あるじゃないですか。なので、その当時としては、その瞬間が最大のしくじりというか、うん、ハプニングなんですよね。まああ、なるほど、なるほど。うん 今思うと、うん、そんなことないんだけど、うんうん、その当時としては、なんか、やっぱりその時が最大のピンチっていうそうに毎回思ってました。うん、そうか、うんそう。でも、ね、もまさんはあれだもんね。あんまりこう、時間に遅れたりとか、なんか、ダブルブッキングとかそういうのはなさそう。あ、でも、やっぱり、 片手ぐらいはやっぱあります。あ、まあまあまあ、もちろん、<笑>もちろ ん,、うん。あります、あります。やっぱその時はもう終わったなって。終わったなって思います。<笑>あります。いやー、こ の, この間、いやー、このしくじりの話したらいろいろ出てくるけど。<笑>いやー、なんか俺あの、学校公演とかのイベントとかいっぱいね、コロナの前やってたから、ピアノトリオでお願いしますって言われて、学校のコンサートで、午前中、お昼からのコンサート。で、朝の朝一の6時とかに起きて行って、で、結構遠い、こう、静岡の偏僻なとこに行って、 そしたら、ピアノ取りでお願いしますって。ピアノはないんえ<笑>恐ろしい。楽器店もないのありに<笑>。あはー、怖い。で、て、車内から俺あの、ドラムの音取るためのこんなちっちゃいキーボードで<笑>。はい。<笑>なんか、あるじゃん、こんな、これぐらいのピアニカみたいなやつ<笑>。そ, そうそうそうそうそう。あれを持ってったから、あれでリハして。で、結局、名古屋から、もう、車で走ってきてもらって、 あ、も持ってきてもらった、ね、そう、ね、あの、キーボードを持ってきてもらって。<笑> う, ん う, んうん、うん。でも、なんかそういえばそ、ナルセも言ってたけど、なんか、あのー、でもそういうのって間に合わなかったことないんですよね、とか言ってて。ああ、確かに。うんな、なんとかなるんですよね、とか言って。そ う, そうそう、なんとかなるんですよ。確かに俺もうその時はもう、ピンチ中のピンチだと思って、マミに電話して、<笑>どうしよう、とか言って<笑>。 もうどうにもならんとか言って。楽器店どこもやってないし。で、その吹奏楽部もキーボード持ってないとか言って。あなるほど、うん。そう、大変だとか持ってればね、あれでしたけど。うそう、うちのメンバー、トロンボーの子がマウスピース忘れてきたとかあるね。<笑><笑>もう、ただの筒になっとるので。<笑><笑>辛いあ。でもそれあると、私あれですね、あの、ロシア公演、 に行ったことがあるんですよ。うん、2011年なんですけど、うん。で、朝に成田空港に、こう、日本からのチームが、うんえー、と、行く、まあ、集合ね、で、空港集合って言われて、うん、で、なんだ、京成線でしたっけ、うんうん、ちょっと早いやつ。うんうん、電車乗ってたらですね、なんか体調崩しちゃって。うんうんで っ、うん、と後から結局は脱水症状になっちゃったみたいなんですけど、ね、もう空港着いた時にもう倒れ込んじゃって、ね、警備員のおじさんのところまで行って、もう何にもできないから、とりあえずその時一緒に行くメンバーの電話だけ出しておじさんに入ってくる。私、そしたらその人は私が出ると思ってるから、そしたらなんか変なおじさんが出たみたいな感じで。<笑> で、事情を聞いて、で、そのまま成田空港の病院に運ばれたんですよ。で、点滴を受けて、で、そんな状態だと飛行機乗せてもらえないので、じゃあ、俺らは先に行きますと。で、一日リハビがあるから、それを消化して、で、あんたは一日遅れてきなさいって言って。<笑>で、一人、しかも直行便じゃないので、 サンクトペテルブルクだったんですけど、うん、一旦フィンランドのヘルシンキに入って、おうおうおうおうでそこでトランジットをしてっていう、あうねうん、まあまあ大冒険でしたね。そうか、それは大変だ。で そ, れまあ、それが一番大変だからな、うん。まあでもなんとかなったんだよね。だからううまあ、全然なんとかなりました、うん。なんならいっぱい寝たから声よく出てるね、みたいなもありました、ね。ああ、そうね。<笑> それは良かったかもしれない<笑>まあでもそういうこう、そういう、もうその時は最大のピンチと思ってるけど、まあ、不安だしね、トランジット一人でとかさ。そうですね、行ったことない国で、英語圏でもないし。うん、そう、あ、そうだね、うん。英語じゃないと、うん。俺はあの、あれがあるよ、トランジットだと。カナダでトランジット、ニューヨークに行く予定で、カナダで一回トランジットがあって、で、そこで、その、なんていうのかな、バゲッジが、こう、鍵が閉まってるって言われたんだけど、ただただ、立て付けが悪くて開かないだけだったんだね。 で、はい、で、それは知ってたから、行って、パってこうやって、こう、ここがちょっと押さえたら開くからって言って言ったら、OK が出て、で、俺もアホだからそのままカバンの中にブラシを入れてて、で、こう、ブラシが要は金属反応をやって、はい、はいはいはい。で、これは何だって、要はいわゆるその画面を見て言われて、で、そこにカバンがあったから、あ、これはねって言った瞬間に、もうそれ911の直後だから、